はいえー、キャンドゥでアルコールストーブを買った際に一緒に見つけたブリキ缶このインテリアポットというのがありましたでこれちょうどあれにいいなと思ってこのように線を引きまして薄いブリキなので、えー、もう手で簡単にノコで切れましたねこんな感じです、えー、そして、えー、上の方にメンディングテープを貼って等間隔の穴を開けてやって拡大するとこんな感じ、はいえー、とステンレスの板を切ったものをごとくにしてます とというここで、えー、もう毎朝ののルーティンになってる、えー、このコーヒーを入れて飲むときにキャンドゥのアルコールストーブを使うということをですね、えー、炎も楽しみたいなと思ってこんなことをしてみました、えー、コーヒー1杯分いつもですね 20cc だけアルコールを使ってますでこれあの前回までの動画でご紹介してるんですけど小爆発をしないようにスチールウールを詰めたり穴を拡大してますので その点はあの買ってきたままのものではないと安全性をある程度確保しているというものになりますのであの真似する際はですねくれぐれもあの概要欄の注意事項をよくよお読みくださいはいえっ、ー、とスチールのごとくがあった方がですね空気が上に抜けるのでこんなものを置いておりますちょうど良くないですかなんかこうえらくこうメタリックな感じのですね 構成になってしまってますけどはいえー、とスチルールがですねまだあの新しいのでちょっとこう赤い炎になりますけど、まあ、これはこれでですね見てて楽しいですね、まあ、コーヒーを入れて飲むというだけなんですけどその前のこのお湯を沸かすというプロセスもですねこのアルコールストーブのおかげでですね非常にこう楽しいひと時に最近はなってます 見てるだけでですね本当にアルコールストーブの炎っていうのはなんか心が和むというか癒されるというかですね。あのろうそくの炎なんかがね、えー、と揺らぎがその F 分の1とってもこうなんて言うんですかね人にこうリラクゼーションをさせるような効果があるっていうまあ、本当かどうか知りませんけど、まあ、そんな の, あの見聞きしたことがありますけど。 このアルコールストーブの炎はですね本当に格別ですねこう揺らいでるのを見てるだけでですね、まあ、大体5分から10分の間ぐらいでお湯は沸くんですけどもうっとこう見てられるような感じで今回作ったこのインテリアポットによってですねなおさら一層こういろんな見方ができますのでどうですかこれ。 えー、よくないですか朝ね本当にこう目が覚めてコーヒーを飲むまでのなんかこうちょっとね、えー、意識がぼんやりしてる時なんかですけど、まあ、こういうのを見てるとですねなんか自然にこう目も覚めてきて、えー、いい感じになります。 これはのインテリアポットに本当に穴を開けただけですのでその何でしょうね、えー、二次燃焼とかそういうことはもう一切なくてもう単純に、えー、容器のだけ容器だけですね、まあ、ただあの周辺をね覆ってる分もしかしたらこうちょっと熱がね複射で外に逃げないでしょうから寒い時期なんかはね この方がお湯は早く沸くかもしれないですね。はい、えボールはあのセリアの、えー、手つきボールを使ってます。えー、そこにセリアなノリッドで、ね、かぶせています。お湯が沸いてきた音が少しずつしてきました。 何でしょうね、アルコールストーブの炎って、ね、やっぱ青白いのでちょっとこうイメージ的にはこう焚き火と違ってですねちょっとこう都会的という か, うん な, んかなんかそんな印象ですねなのでこういう金属金属感のですね非常にこう目立つごとくなんかと、あのー、使っても違和感なくですね楽しめる感じです すすも出ないしですね、汚れないし、まあ、本当にそういう意味では、このキャンドゥーのアルコールストーブ、えー、とても気に入ってます。ダイソーとかセリアさんとか、まあ、あのそういったところからも、そのうち何らかの、えー、似たようなものが出るのかもしれないんですけど、私の中ではですね、えー、このまるでクリーム缶のようなアルコールストーブですけど、えー、とっても気に入って、 あの使わせていただいております。コーヒーを飲むカップもですね、あのセリアの、あのスタッキングマグの一番小さいやつですね。だって百四十から。 60cc ぐらいでちょうどになりますのであのそんなに湯量沸かさないんですけどあのそういう意味でもアルコールは 20cc あればだいたい十分ですねでちょうどこの今使っているフィルターはキャプテンスタッグのステンレスメッシュでできたコーヒーフィルターなんですけど、えー、ここにお湯を入れて、えー、コーヒー豆から抽出されてコーヒー成分が出て で、えー、大体こうドリップが終わる頃にはですね炎も小さくなってきて消えるかなという感じですたいこう毎朝やってるとあこのぐらいなんだなというのが少しずつ分かってきますので、えー、まあ無駄なく使えますし、あのー、このキャンドゥのアルコールストーブの注意書きはあの1回 の, あの燃焼で全てアルコールを使い切るようにしてくださいと あの蓋をして保管することがないようにしてくださいみたいなことも書いてましたので、えー、なるべくそのようになるように、あのー、思いつけるような量をあらかじめ入れてます、はいえー、ちょうど消化しましたのでコーヒーをいただきたいと思いますいやー 楽しいですね本当に、えー、これからも、えー、こういった形でいろいろなものを提案していきたいと思いますのでご興味ある方はチャンネル登録をお願いします。